今回は昨年発売された100均キャンプギアの中で十分に検証できていなかったアイテムについて特に今年のキャンプシーズンには活用したいと私が思っているものを改めて調べてレビューしますそうした100均キャンプギアが複数あるのですがその中で今回は私が最も気になっているキャンドゥのタープをご紹介しますあの最初に申し上げておきますがこの動画は以下のような方を対象に制作しました、えー、まず超軽量コンパクトな装備でソルキャンサイズの日陰や雨除けを作りたい方 キャンプの準備や片付けが面倒だと感じる方年に数回程度しか使わないものにお金をかけたくない方まだタープを持ってない初心者の方ちょっと試してみたいなといった方逆に超ベテランで最低限のアイテムがあればあとは現地で工夫して何とかできるノウハウや経験値をお持つのベテランキャンパーの方はい、えー、そういったところですあの特に最後の2社は真逆ですがそういう方に見てもらいたいと思って撮影編集してみました では最初に商品説明を確認していこうと思いますキャンドゥで税込550円のミニタープ 200×150cm ということでブルーシートでよくある180ではないので注意が必要ですが正方形ではなく長方形なのでこれはこれで便利な側面があります後ほど説明しますサイズは小型ですのでテントやハンモックの上に大きく広げるといった使い方はできませんのであくまでも自分用の日陰雨よけを作るということになります1本 195cm の自在ロープが4本ついてますが 195cm ということで決して長くはないのでベッド100均のロープを買った方がいいと思います 裏面にはロープの留め方等が書いてまして材質はポリエステルとポリプロピレン発売元は株式会社三木となってます撥水性や防水性あと重さが書いてないのでそれはこちらで確認していこうと思いますジャンコードはこのようになってます えー、ではここからは実際に開封しながら内容を確認していこうと思います。これ映像だけ先に撮って後で声をあのアフレコで合わせてるので少しあのタイミングが合わず聞きづらい点があるかと思いますがどうかご了承ください。入ってるロープはですねこのような面ではなくてナイロン製ですね。で自在金具が付いてましてこれはこれで便利です。あの簡単に長さを調整することができるので別途買う必要がありません。 で、このシートはですねとても肌触りがいい感じのつるつるでここのですねハトメの部分ですね、えー、これがですね結構あの私気になってた部分なんですけどよくですね以前あのブルーシートでハトメをつけて、えー、タープのように使ってたんですがどうしてもですね風が強かったりするとこのハトメの周辺のビニールが破けて、えー、ダメになってしまうんですね。 だからここはちょっと慎重に確認したいんですが、とても頑丈でした。思った以上に強いです。で、シート自体はですね、あの指が少し透けて見えるような感じで、かなりペラペラですね。だからまあ、パッと見た感じ、本当に日陰がきちんと作れるのかなと。まあ、濃い日陰ができないと、結局ですね、あまり意味がありませんので、そこはね、実践で確かめてみたいと思います。で、一番のポイント、この商品のですね、魅力は、やっぱり軽量コンパクト。 えー、見ていただいた通り 200g を切っておりなんと 199.0 となってますねはい、えー、ということでここが一番の魅力です100均だから小さいだけという考え方も確かではあるんですがただ準備とか片付けでね面倒だなと思う方なんかはやっぱりこういう小さいね手のひらに乗る 199g だとそのもう手間はないに等しいですから、まあ、その点はねおすすめではないかなと。 で実際ですね庭でちょっと張ってみようと思ってましてこのように上から撮影をしながらねやってるんですがいかんせんこの日はですねものすごく風が強くってですね、えー、苦戦をしております。 あのキャンプね初心者の方なんかはえもしかしたらあの参考になるかもしれないので申し上げますがあの雨のキャンプって、ね、さほど難しくないんですねまあ設営や撤収の時に少し濡れる程度なんですがこれがですねだから強風の時にはあえてキャンプはねちょっとこう中止したりとかあの場所を変えたりとかいうぐらいの方がね私はあの安全ではないかなと思いますね。 はい、一応知っておいてくださいあの。雨よりも風の方が大変。今日はね、ちょうどそのすごい強風なので、まあ、検証としてはね、ある意味ちょうどいいかなというつもりでやってます。で四隅のうち2つについては、これ自宅なので、もう簡単に済ませたくてですね、あの物干し棹にかけております。一方は結び、一方はかけております。で他の2つは、えー、2箇所はですね、えー、ポール、あの鉄の、えー、スームルームのポールですね。 えー、それでですねちょっといつものようにやろうとしたんですが<笑>仮設置しただけではですね風にあおられてですね倒れてしまうので先にペグを打っておりますで付属のロープ1 9 5センチしかないものでは今結んでいるような形で二股っていうんですかねあのアルファベットの A のような形 三角形のような形でロープを2箇所で留めることはできませんのでこれはですねダイソーかセリア忘れましたけどあの 6m ーーほどで100円で売ってるロープがありますので面のロープですねこれを使ってやってます、まあ、これは絶対こういう風にされた方がですねいいんではないかなと思います風が弱ければあのー、まあこのような形で2本のロープで固定するってしなくてもいいかもしれませんけど、まあ、個人的にはですね一度張った タープが風で煽られたり、まあ、雨が降ったり何らかのですね影響でこうくしゃっとなったりするのはあのとってもストレスですのであの説明する時にはしっかりとした説用する方がいいと思います。で今度はですね水この撥水防水性確認したくってちょっとね無謀なんですが上からですねケトルを使って水を入れました。 でですね、思った以上に撥水してますまあ新品ということもあるとは思うんですが、えー、水をですねどうでしょうね 200cc ぐらい入れてみてこのような形で全く、えー、染み出すことはありませんあのじわーっとねにじんできたり、えー、手がね、えー、触るとちょっとこう湿った感じになったりする ことがあってもいいと思ったんですけどそれは全くなかったので、えー、まあまあですねしっかりとした撥水性、はい、があるように思いますあの風が強くてですね途中であんな風に煽られて水が落ちてしまったのであの30分ぐらいしかですね水を溜めておくことができなかったんですけどその時間ではですね全く水が染み出てくるようなことはなかったですあと影ですね、えー、これ結構ですねやっぱり指が透けて見えるような感じだったので 日陰は薄いんではないかなと思ったんですがこの通り予想以上に比較的しっかりとした日陰ができましたこの設営はタープの長辺の2角を地面に直接ペグで固定して他の2角はポールとペグで固定しただけですで太陽の方を直接見るとこんな風な感じでやっぱりこうかなりね火があの見えますので完全に、ね、紫外線シャットしてるってことはないと思うんですが ただですね家の影とタープだけの部分とがあるんですけどどちらも影の傘は同じですからまあそう考えるとですねしっかりとした木陰が作れてる感じですので、まあ、これで十分ではないかなとはいあの直接対応がね当たってるんですけどで四隅の部分ですねここがですね風が強いと少しこう弱くなりそうかなということで まあ、30分程度の、ね、間でのことなんですけど、まあ、これだけ強風に煽られてますのでかなり引っ張ってるんですけど、まあ、一切ですね、えー、橋が伸びてくるとかそのハトメの金属の部分がちょっと周辺がね広がってるとかいうことはなさそうでした、はいえー、影このような感じですね右上がお家の影です建物の影完全な影ですねで左下はタープの影、えー、見ていただいて分かるとおり影の濃さに差はありませんので えー、そう考えるとですね結構優秀ではないかなと実際に貼ってみる前は少し不安だったんですけど、まあ、優秀な遮光性があるんじゃないかなというふうに思いましたはいな、えー、なかなか使えそうですこのタープで別の貼り方をしたい場合にハトメが四隅にしかありませんので難しいのですが今映ってるセリアのテントシートクリップを使えば簡単にロープをどこにでも固定できますのでこちらがおすすめです。 初日の撮影後に私の中で遮光性と耐久性に少し不安が残ったので念のため強風の日にそのまま24時間放置してみて翌日も確認してみました耐久性は問題なかったのですがお昼過ぎでタープ全面に強い日差しが当たる時間帯を選んで撮影してみたところやはり前日に比べるとタープでできている影が少し薄いような気がしました 感覚的な判断でしかありませんがそもそもタープ自体の面積が狭いので周囲からの照り返しがあると思いますしこれが真夏の一層強い日差しになりますと高価な TC 素材の広いタープのような濃い影は期待できないと思いますからその点は頭に入れた上でご検討いただければと思います。 強い日差しを和らげてくれるので、屋外で快適に過ごすことができましたし、この点は550円という価格であっても、タープ本来の大きなメリットを実感していただけると思いました。今回の動画のように、太陽を背に地べたに座るスタイルだったら、かなりの日差しを和らげてくれますし、人の多いキャンプ場でも目線を避けるスクリーン代わりに使えそうです。また、車の屋根に100均の吸盤をつければ、 カーサイドタープにもなりますしブルーシートと比べるとタナビコートも静かでで何より見た目が良いです。今回はやっていませんがもう一枚同じタープを買って手前側に垂らしてペグで固定すれば三角形の A フレームのような形に貼ることも可能かもしれません、まあ、そう考えるとこのミントタープは550円とはいえつくづく可能性が広いアイテムだと思いました、えー、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画が良いと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録の方もよろしくお願いします